はい、えー。では、できたスライドの URL を取ってみましょう。ね、取得、ね、してみます。はい。えっ、ー、と、ここですね、シェア。えー、ここを押すと、はい。えー、ここに get link ありますね。はい。もう、このフォルダー、このファイルがあるフォルダーは、最初に、ね、ほら、ここですね。あの、もう、 url を知っている人はみんな見られる設定にしましたから、ここに作ったファイルは、自然にこうなってますね。誰でも見られるようになっています。そしてコピーリンクですね。はい。で、これを学生に送ればいいんですけども、その前にちょっと自分で確認してみましょう。うん、で、スマホでね、この url をスマホで開いてみたらいいんですけれども、ねえー ちょっと今それをやるのめんどくさいので、例えば、えっと学生ですね。えっと、ここでシークレットウィンドウを開きます。ね。えー、こうすると、今、えっとログインしてない状態になりますよね。ログインしてない状態。つまり、作った私じゃない人が見たらどうなるかを見てみます。ね。はい。じゃあ、この URL をこう見て開いて見てみます。 ね。はい。じゃあ、えー、っと、これでプレゼンテーションを開始して、ね。あはい。よく見えてますね。はい。ね。じゃあ、音声は出るかどうか。1。ああお久しぶりです。はい。大丈夫ですね。はい。大丈夫です。はい。じゃあ、全部できました。ね。はい。えー、っと、ね。まあ、これで確認できました。 ね。まあ、ただね、あのー、スマホで見たときに字が大きいとか字が小さいとかね、そういうこともわかるので、一度スマホで見てみた方がいいと思います。けど、このビデオではちょっと、ね、あの、ちょっとめんどくさいので<笑>、やめますけどね、自分のスマホで見てみてください。はい。で、えー、じゃあ、OK だなと思ったら、 このリンクをですね、あの、皆さんの学生に送ってください。まあ、送る方法は、まあ、わかりません。皆さんがいつも学生に連絡する方法ですね。あの、Facebook とかね。そんなので送ればいいです。はい。ただこれだけです。ここまでです。